うん。キキキリンさんだ。カるちゃんおじさんや。うん まああ。 으 <웃음> 어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으요 <웃음> <웃음> 、네、 서프라이어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으어으 君に<笑>なのですごい会えるのが楽しみですドキドキしてますお仕事は女優ですでモデルもやらせていただいていますお芝居のお仕事もまだまだ難しいですけど頑張りたいなっていう気持ちがあって。韓国でもお芝居を やりたいです今は韓国では CM とかミュージックビデオのおチャ着チしかないので来年はできたらいいなって思ってます。あ、あいいい匂 好的。 でえー<笑>で<笑>えー、<笑>これ持ってヨーバガンのカジャン。<笑> ポーバー中小とカムさんみんなマリさんはヘッジ 解できるキもいればできないナもいると思うんですけど私は本当にアサという役がとても好きです。 오늘귀한걸음해주신배우님께다시한번큰박수부탁드리고요바로사격을시작하도록하겠습니다 えー、上映前だったから皆さんと感想を共有できなかったのがちょっと残念でしたけどでもすごい喜んでくれて私も嬉しかったですこれから見てくださる方が楽しんでくれたらいいなと思いました楽しんでくださいヤハハハハハイエーイサンキュー<笑>こまおよーどうまんなよ ハハハハ。